ラバの汗まみれは珍しいわね男が二人だけになっちまったからなさすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよってカッコつけてるけど腕立ての回数辰巳の半分以下だからなそれは仕方ない私とレオーネでは体重に大きな差があるうわっ